あのね、大阪にフルーク映像っていう会社がありまして、えー、公演のビデオを売ってるんですよ。これがね、例えばこのブラックの心を伝えたいシリーズだったら、えー、25分作品とか30分作品っていうのはね、1本5万5千円とかなんですね。で、これ作ってる会社のね、えー 社長が事実としてですよ。酒井法一って呼ぶんですかね。この人はあの、ブラック解放同盟、大阪府連の書記っていう肩書きも持ってたんです。だからまあ、解放同盟の関係する会社って見ていいでしょうね。で、取引先は解放出版社、あとは、風楽創作事務所って何ですかね。あと、地方自治体、ビデオライブラリー関連団体、教育団体、大学付属図書館、企業他っていうことで、まあ、あの、自治体とか企業に売ってるっていうことですね。 で、5万5千円でしょこれ、僕、高いと思いますね。 で僕、ね、これについて解放同盟にあの裁判の中で聞いてみたことがあるんです、これ高いんじゃないかと金儲けしてるんじゃないかって言っていたらです、ねえー、どんなふうに、ね、答えが返ってきたかというと被告らが取り上げたビデオ類はいわゆる企業研修向けの販売本数が少数にならざるを得ないビデオであるから相応の販売価格設定となることは常識的な話であって何ら金儲けに当たらないことは明らかである。 なるほど、そうなのかね。うん、少, 少数だから、これね、えー、こういう値段にならざるを得ないっていうことなんですかね。うん。でね、うん、ちょっと借りてきたんですよ、とあるところからね。これ、川口康史くん の, の、もう、ブラックの心を伝えたい。えー、差別って一体何やねん。歩く水平車線で、川口康史って言ってね、これ、あのー、例のね、山口県人権提案センター事務局長のビデオを、 借りてきたんですよ。ちょっと開けてみますよ、これ。開けていますね。開けています。<笑>てうこ、これはいけないんじゃないですか、これ。これ、これ、いかにもね、あのー、電気屋とかで売ってる、あの、DVD のあの、ラベルの印刷キットっていうのかな。あれに、レーザープリンターかなんかで印刷した感じじゃないですか。うん、多分、レーザープリンターですね。これ、インクジェットかもしれないね、ひょっとすると、これね。この紙質からして。 し, しかもなんか DVDR って書いてあるんですよこ、これ。ちか、こ、れ、これはいかんでしょちょ、ちょ、これはいかんです。これ、ねえ、あ、なんか、青みがかってて、明らかにこれプレスした DVD じゃないですよ。なんか、輝きは途中までだし、これ、明らかにね、これ、太陽油電なのかどうかしないけど、とにかくこれ DVDR ですよ、これ。DV、その、ね、DVDR に書き込んで、ね。ちゅか、このパッケージ自体も、ちょ、ちょっと待って、これね。 これ。こ、これですよ、これ、これ。これですよ、これ。これ。これ。あの、よくあるじゃないですか。あの、これも、なんか、ホームセンターとかで売ってるようあの空の DVD ケースで、ここは袋になってて、ここにこの表紙差し込むやつですよ。いや、これは、いかんでしょ、これ。あの、CD、あ、じゃ DVDR って多分ね、あの、まとめ買いするとね、例えば100枚とかね、200枚とかね、あの、売ってあるんだけども、なんか、筒に入ってね、あんなんこれ、 20円、30円ですからね。下手すりゃ10円とかありますからね。で、このラベル印刷するキットなんかこれ、例えばね、あの、エレコムのやつとか40枚入りで647円、1枚16円とかですからね。で、このケースがですね、例えば100枚セットのやつ買うと、6180円、あの、3話ダイレクトで。 これ、だ、だからこれ、まあ、まあよくて70円とか100円はしないですよ、とにかくね。で、それにこの、ね、あの、印刷した表紙を、多分これ光沢紙にね、レーザープリンターで印刷すりゃいいと思うんですよ。で、それをここに差し込むわけですね。で、こんなんも、もう1円とか2円じゃないですか、この外の、このね、あのパッケージなんか。とするとですね、これ、原価はね、 まあ、100円。下手したら100円。百何十円ぐらいですね、これ、原価。これが、5万5千円ですよ。だから、5万5千円からすると、このパッケージの原価なんてただみたいなもんですよ、これ。で、まあ、公園ってね、自治体の公園でも、10万いきゃおんのじですからね。だから、これ、下手したら、これ、DVD1 枚売るだけで、もう、これ、ペイですよ、これ。 利益というか。まあ、2枚売ったらもう確実に、あのー、もう公演1回分。で、映像制作もこれね、もう YouTuber が作る程度のもんですよ、30分だから。だから、ま、それを考えるとね、まあ、3枚4枚売ればもう確実にこれはもう、あのー、1回公演するよりも、あのー、利益になるかなっていうところです。いや、でもさ、これ、いやいやいや、というか1枚でもこれ確実にね、利益出てるから、 いや、これはね、あの、僕は法外だと思いますね。その、そうの販売隠せって少数にならざるを得ないってさ、これ、1枚売ってもこれ利益出るじゃないですか、これ。ね。うーん、ということで。いや、僕、これはね、これは僕は良くないと思いますね。例えば、あの、この、あの、 ここの自治体ザマ座間市なんかがこれ買ったらね、もう住民監査請求かけてもいいレベルですよ。こんなもん、こんなもん5万5千円で買うのかと。だって、エセドアのさ、ああいうあの、白押しして、布張りしてあるようなあの、分厚い本、あれ多分原価1万円ぐらいしますよ。あれをエセドアは5万円とか7万円とかで売るんですよ。でもこれ、原価さ、もうただみたいなもんですよ。しかもこれ、DVDR だから、都度書き込めばいいわけだから、これ在庫リスクなんてないわけですよ。 とにかく注文があったらこれで、あの、書き込んで印刷して、で、送ればいいわけですから、在庫リスクもないし、もう、これ原価ただみたいなもんで、 僕、はハッチシって、エセドアよりも、あの、アコジナ商売だと思いますよ。うん。いや、まあ、訴えられたら、そういうことを言って訴えられたら、いや、でも、まあ、僕は事実だと思う。まあ、こうやって、ちゃんとね、エビデンスを示してるから、これは、法外だと思います、この値段は。うん、ということでね、いやいや、あの、古く映像をね、僕、 いや、さすがにね、これプレスしてると思ってた。これ DVD プレスね。今、小ロットの例えば100枚とかでもね、何百円、まあ、1000円とかでも出て、できてしまいますからね。それでももう、ただみたいなもんですよ、これ。5万5千円で売るんだったら。ということでね。いや、いや、僕、実際これね、見てみたけど、いや、ここまでとは思わなかったです。 とということで、まあ、ちょっと昨今の人権ビジネスについて、あのーまあ、こういう実情があるぞっていうのをお伝えいたしました。